おはようございます、かんちゃんですいつもご視聴ありがとうございます今日は VS の本気の企画中ではあるんですけど明日が特備なんで今日は家に行かずにボツになった花火動画を使って私の自己紹介と昔ホール店員をやってたんでその時の話をちょこっとしようと思ってますこっちに花火を流しながらやっていくんで えー、こっちはあまり面白くないと思うんでボツなんであれですけど見ててくださいまず私の年齢が今年で33歳になります で私がさっきも言った通りホール店員をやってたので12年前ぐらい当時5号機が入ったばかりの鬼武者とか蒼天の剣緑ドーンとかそういう頃に入りましたねそこで言うと「海物語沖縄2」その辺りにやってました2年ぐらい入りホステスの世界に一度入り5年ぐらい空いて同じ店に出戻りをしまた2年ぐらい働いてました 今でこそコロナ禍っていうのもあり年々顧客が減っていっているのもありでパチンコ屋が混んでるっていうことが最近少ないですけど当時12年ぐらい前は結構稼働が 90% 超えっていうのが平日でもザラみたいなお店で働いてたんですよね。だいたいいた中規規規模模模小ぐらいの規模のお店で 総台数が500台ぐらいいだったと思いますね週末になるともう 98% 超えとかっていう日も続くようなお店だったんですけどなんせ常に人が足りなくて片晩早晩遅晩って3人ずつしかいないとかっていう、まあ、幸いパチンコだけはねパーソナルで玉積みじゃなかったんでまだ良かった方ではあるんですけど私もミスをしたりとかってその中の一つが。 大体の常連様、まあ、週1ぐらいで来てくれればもう大体は顔を覚えるんですけどその時全く見たことないマダムが来てらしてで呼び出されて私が行きでいきなり「歯医者に行ってくるわ」って言ってバーっていなくなっちゃったんですよね<笑>台をちらっと見たた時短中だったんですよで本来であればだってまだ続いてますよってなるんですけどそのまま解放はできないので。 あまりにもピューっていっちゃったんで私があどうしようって思った時にその仲良くしてた常連のおじ様に同じ島にいたんでちょっとって声をかけて「ちょっと帰っちゃったお客様いるんでこれよかったら打ちませんか?」って言ってちょっとここ今だから言いますけどもうかなりダメな対応しちゃったんですよね。なんやかんやでその後1時間ぐらい経ってからさっきのマダムが戻ってきてでえー、ってなって。 で私の代が他の人打ってるどういうことみたいなもうマダムめちゃめちゃ怒っちゃってまあそりゃそうなんですけどもうどうやらマダムは歯医者に、まあ、休憩で行ったつもりだったらしくで私の頭の中 で, でまさかもうたかだか1時間あったかなっていう休憩を歯医者に行くっていうパターンがあるとはもう想定もしていなくでしかもそのお店が こういうい紙、ちっちゃい紙に台盤と戻り時間を書いてお渡しをするっていうルールの休憩だったんでこう1回2回やったことある人ならもう絶対分かってるっていうでそのやり取りもなくピューっていっちゃったもんだからもう完全にやってしまったっていうもう一気に汗バーって変な汗かきましたね。ですぐに 上野の人にインカムで状況を報告して出玉保証して終わりましたねまあたいこの継続率ならこのぐらい出るのが平均っていうその平均をお渡しするみたいなタイムで終わりましたはいとっても変な汗かいて嫌な思い出の思い出の一つですねそれが嫌な思い出といえばもう一つすごい恥ずかしい思い出なんですけど その日ももちろん稼働が98超え一生呼び出しランプがピンポンピンポンって鳴ってるような状況の中でもちろん3人ぐらいしか店員がいなくっていう状況ででパチンコ屋の休憩って大体がこまめに1日の1時間分をこまめにこう15分30分15分っていう感じで。 分けけて撮ることとが多いと思うんですけどもうその15分すらもなかなか入れないような時ですね島に入ってランプの呼び出し対応をした時に「お待たせしましたいかがなさいましたか?」って対応を始めた途端にもう止まったら終わりみたいな感じで私の膀胱が限界突破して<笑>その対応をしながら全おしっこが<笑>バーって出ちゃったんですよねその場で。 もう1から10あったら10全部出たぐらいジャーって出てもう足元にはもう水たまりになってるしこのぐらい<笑>そもちろんお客様は私の足元なんて見ないんで気づいてないですけどもう対応をしながらもあーあーあーあああってなって。 全部一応何食わぬ顔しながらおしっこ流しながら何食わぬ顔で対応して「ごゆっくりどうぞ」って言ってる時にもう本当私がゆっくりしたいわって思いながら「ごゆっくりどうぞ」って言ってこう装備の一つの台を拭くタオルでバーってとりあえず拭いて「ちょっと裏行ってきます」ってインカムでピューって裏に下がって、まあ、その日もあるんだったらもう最初からトイレ行けばよかったなってめっちゃ思うんですけど今となっては。 で廊下に行き替えの下の制服を変えてでパンツはなかったんでさすがにでパンツはもう脱いで袋に入れてカバンにしまいその後半日ぐらいノーパンで仕事してましたね幸いスカートでは な, いなかったんでスカート風の半ズボンっていうまあた だ, んだんちょっとスカート風なんでもうガバガバなんで太ももその角度によってはパンツ全然見えちゃうみたいな立ち膝とかすると。 怪しい危ないサービスみたいな<笑>サービスになるか分かんないけどヤバかったですあの時は一生忘れない出来事の一つですこれがなんかろくでもない話しかなかったですけどもし他に聞きたいこととかがある方がいればコメントでぜひください第2弾それによってはあるかもしれないですお答えできることはお答えします ここから先は、実は夫婦で家に行ってた日だったんで、旦那が撃ってた時の出来事もあるんで、そこはこう音声ありで、この後おまけとしてちょっとだけお見せしようと思うんで、お暇な方このまま見ていってください。はい。では次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。 全然取うない。<あれ><笑><笑> <作10> <笑><笑>